中島県と平野市要がスタッフに送った心温まるメール全文全文。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月半ばにクランクインしましたがコロナの影響で4月からは撮影がストップ。今は6月からの撮影再開に向けて準備を進めているところです。テレビ局関係者。 4月から放送予定だったセクシーゾーンへの中島健と26とキング・アンドプスの平野市要23がー主演を務めるドラマ、末光警察、ミッドナイトランナー、日本テレビ系。頭脳派、中島、と肉体派、平野、という対照的な個性を持つ警察学校の生徒2人がバディを組み、難事件を解決していくストーリーだ。 ドラマ初共演の二人だが、中島さんと平野さんの仲の良さのおかげか、現場の雰囲気はすごく良かったんです。とは制作スタッフの言。平野自身も雑誌の取材で、次のように中島との息ぴったりぶりを喜んでいた。最初の本読みの時点で二人の掛け合いがリズミカルに進んで感動しましたもん。ねのんの6月号。 しかし良好な現場の雰囲気も虚しく、残念ながら他の多くのドラマ同様、コロナ災いで放送スタートすらできていない現状。撮影休止当初は GW が明けたら撮影を再開できるのではという話もあったんですが、5月4日に緊急事態宣言の延長が決まったことで再開の見通しは再び見えづらくなりました。前で制作スタッフ。 そんな先行き不安な5月上旬。平野は中島と連名でドラマ関係者たちにメールを送っている。このメールがチームの皆様全員に届くことを願っておりますという和文から始まり撮影中止の英断を下した関係者への感謝など前向きな言葉が並ぶそのメール。読んだスタッフの一人が感動を話してくれた。 いつ宣言が解かれるのかいつ撮影が再開するのか全くわからない状況。スタッフもキャストも複雑な思いでそれぞれの時間を過ごしていましたからね。ドラマが始まればきっとたくさんの人の元気の源になるという力強いメッセージには勇気づけられましたね。撮影が再開したら若い社長二人が引っ張っていってくれるという安心感も生まれました。前で制作スタッフ。 ちなみに、メールに、海君とジロちゃんの交換日記はちゃんと続いております。章、とあるが、役作りにつながればという思いで二人が始めたものです。彼らが演じる警察学校の生徒は、両生活でプライベートもずっと一緒なので、その関係性に近づくために、中島さんが発案したものだと聞いています。 撮影はあった時は現場で私いをしていましたが、最近は撮影ができず会えていないので、メールで連絡を取り合っているそうですよ。ドラマ関係者。会えない時間にも仲を深めている様子の二人だが、ジャニーズ事務所への入所時期で言うと、平野が4年後輩。そもそも平野が JR として最初にステージに立ったのが、12年のセクシーゾーンへのデビューコンサートだったという。 ジャニーさんが目をかけていたこともあり、平野さんはジャニーズ入りしてからすぐに先輩のコンサートに出ることになった。そう。しかも、とっておきの JR 見つけたから、優雅がみんなに紹介してよ。と、中島さんが頼まれたとか。でもいざ本番中に紹介をしようとすると、平野さんの姿が見えない。楽屋にいたそうでしょう。ショー 怒りたかったけどジャニーさんから紹介されたエリートだったから怒れなかったと言っていました。別のテレビ局関係者。出会いから8年が経ち、中島は平野の見方が変わったようだ。雑誌で平野についてこんな風に話している。現場での気配りがすごく上手だと思った。仕様はやっぱり座長って立場を経験してきてるからなんだと思う。現場での言い方を見ていて、 ちゃんとしてるな。なるほどね、と感心する、ザ・テレビジョン、4月17日号。先輩の中島ですら尊敬の念を抱く平野の聞くバリぶりが、今回のメール送信に至った一因なのかもしれない。この二人のバリを、私たちはいつから見ることができるのだろうか。現在の状況下だと6月末に放送がスタートできそうです。 その場合、9月上から中旬まで放送が伸びることになるのではないかと思います。前でテレビ局関係者。試練がタッグをより強固なものにしているに違いない。女性自身2020年6月9日号掲載。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。